参りました。エベツマッコトエ＆北海道情報大学です。まずは神津ぶ あ, ありがとうございます。<笑>えー、まずは神津ぶっちゃけ祭り今年で10周年おめでとうございます。<笑>私たちエベツマッコトエも今年で7回目の出場となります。 そのたびにですね、カミスのチームの皆さんから多くを学び神スぐっちゃけまくとともに私たち成長することができました本当にありがとうございます<笑>感謝の気持ちを込めて精一杯踊りたいと思いますそして一つこの会場の皆さんにお願いがあります曲が始まる前にですね私がエベツマッコと と言ったら踊 り, 踊り子の皆さんが片手を上げて、えーぜよを、えーぜよと言います、その時ぜひですね皆さんも、ま、片手上げながら大きな声でえーぜよといただければと思います、精一杯頑張りたいと思います、どうぞご声援、お手拍子のほどよろしくお願いいたします。 やっさん よろしくお願いいたします ありがとうございました。